はいはい、これでドアが外れてはいこんにちはお掃除研究家の安田です、えー、今お風呂に来ています<笑>、はい、このお風呂のね、えー、ドアが実は、えー、簡単に外すことができるんですねはいそれを今から実演していきたいと思います、えー、カメラをね持ちながらやるので、えー、画角がねぶれたりして、えー、ちょっと気持ち悪いかもしれないですけど ちょっと我慢して見てくださいそれでは行きたいと思いますじゃあ外に一度出ますよいしょはいこうですねでまずは閉めた状態でここのフックを下げますそうすると簡単に外れますのでよいしょはいまず片方が外れました このパターンもうこれだけでも結構綺麗に掃除できますけどね続いて、はい、この反対側の部分ですね反対側の部分もそうするとこのように、えー、外れますよいしょ、はいはい、これでドアが外れてこういった部分ですねお掃除をしたり ここなんか特にカビやすいんですけどもこういうところを掃除したりすることができます。はい、であと、えー、汚れやすいのはこの裏側ですねこの裏側なんかも、えー、簡単に、えー、ひっくり返せばねお掃除できます。であとここの換気口の部分ですね換気口の部分にはホコリがすごくたまりやすいので、えー、ここも何か細いブラシとか、えー、そういったものでね ほじってあげると綺麗にしてあげることができますのでぜひやってみてください、はい、じゃあえ続いて元に戻す作業をやっていきた い, い, きたいと思いますい元に戻す時はこの下の部分をこのようにストンとのっけらみますこのような感じですね、はい、続いてよいしょ また閉めた状態にしてこのフックを下げますそうするとカチャンとうまくはまってくれますで、えー、ここの、えー、と角度が、えー、90度に、えー、なっていると、えー、ガチャガチャ固定されずに動いてしまいますので必ずこの向きでここですねこれが、えー、とここにこの向きで えー、はまままってていいいないとすす。ぐ外れてしまいますこの向きだとすぐ外れてしまいますね必ずこの向きでやってくださいで続いてよいしょこの部分ですねこれを乗っけますで最後に閉めた状態にしてここを下げるとはい ここれれで、OK、ですす。ね。でこのように、えー、れはめらま私はちょっとね今片手で全部やったので、えー、かなり苦戦しましたけれども両手でやればね、えー、もっと簡単に開くと思いますので皆さんやってみてください。それではありがとうございました。今日の動画が、えー、ためになったよという方は高評価、えー、ためにならなかったよという方は低評価。 えー、もっと他の動画を見てみたいなという方はチャンネル登録とベルボタンのクリックをお願いします。それではありがとうございました